A ブロックロックミュウェア千葉県千葉市から水天賞 w i t ハピネスの皆さんですそれではお願いいたします会場にお集まる皆様こんにちは千葉市から参りました水天賞 w i t ハピネスです黒瀬岩中を開催おめでとうございます今この瞬間 思い出に残るようにせいっい踊らせていただきますどうぞよろしくお願いいたしますそれでは参ります推定賞 with h a p p i n e s 2022風大臣